はい、ということ で, です、ね、今、僕がもう実際に育った養護施設に今、来ているんですけれども、こちら、5歳からです、ね、18歳まで、大体13年間くらいですね、こちらの施設で育ちました。 ではね、もうこの建物がねもうなんともうなくなってしまうというか、まあ、取り壊して新しい建物に変わっちゃうということで、まあ、その前にね実際僕が住んでいたところどんなところなのか皆さんに感じてもらいたくですね、えー、ちょっとお邪魔しようと思いますでそれにあたって、まあ、僕の担当の先生でもあった、まあ、今ではねこちらの園長であるこの方を紹介したいと思います和歌はい、はい、こちらの。 園長の若松先生です。英学園の園長の若松です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。くいますはい、若も変わんないよね、ずっと。趣味若作り。若づり。これもね、言ってることずっと変わんないのよ。昔から同じこと言ってるからね。え本当に俺と最初会ったときから、ほぼ変わんない、マジで。はいまあ、正直、まあ、俺、たぶん小学校6年くらいから中3くらいまで、まあ、若担当してもらったけど、うんはいまあ、若 の, たあの印象ってどう だ, どうだったの、まあ、とにかく、便が立つ。良くも悪くも。 <笑>そういうお子さんだったとかよ<笑>くもはるくもね<笑>いやね結構喧嘩したよねそうですねまあいろいろやりとりありましたねで、ね、<笑>今では懐かしい思いお<笑>いでいや<笑>、まあ、今日だからちょっと俺がねその住んでたそのこの施設中さちょっとみんなに見てもらいたいなと思っていい入ってってよかったら、はい、大丈夫ですか、はいはい、じゃあ<笑>ということでちょっと中見せてもらいたいと思いますはいはい<笑>、はい、ということで、まあ、実際に僕が住んでた場所がここ ほうあのここのドアは新しくなってるけど、見てもらったらわかるけど、こんな感じだったら昔はもうほら、ペリってめくれちゃうでしょ。いや、でも誰もいないって言ってたから誰もいないからね。お邪魔しまーす。うーわ。マジで何も変わんないな、こう。そうそうそうそうそ う, そう、こういう感じだったわ。じゃあなんかちょっとね、お邪魔していきますよ。<笑>そうそうそうそう。こんな感じだけど、あ、でもちょっとレイアウト変わったね。 あレイアウト変わったなうわーなんか天井低くなったなマジでめっちゃもう届いちゃうもんこれなんかすごいなまあ今ねこれもう建て壊しだったりとかするから、まあ、今ね下で散らかったりとかしてるんだけれどもまあでも実際俺が住んでた時もこんな感じだったではあるよね<笑>うわーいやーもう懐かしい庭あっ開いた開いた うわー超懐かしいなこれあのカタツムリもう俺がねちっちゃい頃か ら, あるからねあれもう何年先週あれ多分もうめっちゃ多分3三4 0年くらいあるんじゃない2三3 0年懐かしいわして<笑> っ, って面白い面白いもんあって<笑>面白いって思考調査結果好きなもの食べたいもの寿司、ステーキキャビアトリュフ<笑>すごいね <笑>面白いね<笑>もう三大珍味のうちの2つはもうここにもう分かりやすいでしょこれは本当にこれ今でも変わってないんだ寿司カレーラーメン僕ねあのー、毎年その誕生日の時は自分の好きなものを食べられるっていうそういう、あのー、ことがあったんですよなので僕は13年間連続でカレーを頼んでました で、養護施設のカレーってね、本当に美味しかったんですよ、当時。ここ洗面所。洗面所も変わってねえな。全然変わってないの、これ。うわーあでも高校の時さ、俺多分、もうちょっと自分見えてたから、身長伸びたんだな、これ。これはね、よくね、家出するときに使うマロなんですよ、ここ。子供たちが。俺もよく使ってました、ここ。あこっちだ。これが正解。この、この量。で、ここからよく、 こうやって今でもいけるね全然こうやって入ってたわけですよで俺たちが家出から帰ってきた時にそうこ う, こうやってそーっと開けるでしょそしたら先生がさこうやって立ってるわけよそしたらこうやってそーっと閉めるわけですそしたらガッて開いて「あんたどこ行ってたんや!」ってめっちゃ怒られるのやばくないでシャワーうわー変わってない懐かしいこれ めっちゃ変わってないじゃん。なんも変わってないですね。で、ここですよ。この窓あれでしょそう、この窓。この窓もう変わってないほら。これ全く一緒。俺よく、ここから入ってました。さっきのさ、ちっちゃい小窓あるでしょ小窓とかも、開けて出るんだけど、すべてが閉められて、もう、最終手段だな、ここは本当、ほんとに。なんか落ちた。あんま携帯壊すんだ。 これがないとねダメなんですよ。でここからどうやってこれ取る入ったけ今でもギリいけるけどギリいけるけどちょっとはいけるなこれ<笑>やべえ俺の体が大きくなったら高校の時に比べたら。 俺成長したみたいだな、これ。入れねえ。えちょっと待って。入り方を忘れたぞ。あ、いや、こうだったわ。こうだわ。こうやって入ったんだ。思い出したわ。そうスリッパ。で、こっちが、 子供たちあそうそうそ う, そうこういう感じこういう感じこういう感じこ う, いう感じ こ, これよ俺たちの部屋これよフローリングとかなかったからさこれ畳の部屋ですよ畳の部屋これこれこれこれうわ懐かしいこれ見てこれ多分ねほらもう俺も使ってたもんこれうわすごいねそうそ う, そうほら押 し, し入れとかほらもう今なかったですさっきよくねこの押し入れ あれですよかくれんぼの時にみんな使ってでもでも俺たちの時代からだから怖いなこれ入るの大丈夫かなそうボコって鼻開きそうだけど、ね、そうここにこうやってそうなんかさみんなドラえもんに憧れるじゃないですかあの押し入れで寝るみたいなよくここに寝てましたよみんな普通にかくれんぼの時もみんなこれねそう懐かしいねこれあっ あ、じゃあ、ほら、監視窓、誰でしょこれ、これ、これ、これ、これ。これですよ、監視窓。これ、これ。これ、これ、これ、これ。もう、これがうざったくてさ、これ。多分これですよ、これ。この監視窓がね、もう、厄介で。ねここをポスターで塞ぐと、次の日には破られてるみたいな。で、ここは、当直室。ねここにも来るとね、めちゃめちゃね、思い出がね、蘇るけど、 これ何がれるかって言って、まず先生たちが僕のことをこうやって呼び出すんですよ、こうやってここに、ね、バーって言ってこう。僕はね、ここにこうやって立つわけですよ。うん、で、こうやって毎回こうやって怒られるわけで、これ。先生からガーって言われて。そしたら先生がずっと下向いてんじゃねえよって言って、お前嵐が通り過ぎるの待ってるだけだろみたいな。そう嵐が通り過ぎるってそういうことなのかって、そこで覚えましたけどね。あるかな俺たちが、あー、懐かしいこれ俺たちも使ってたよ、こ の, この皿。 ここれ後で先生に行ってもらおうううかななんかこういうの欲しくなりませ、ね、んか自分たちが使ってたお皿とかでなんかね野菜の絵が描いてあるねプラスチックのサラダのた一番古かったサラダと思うんだけどそれはもうさすがにないかな<笑>うわ懐かしいどんぶりこれ使ってたわこれいやいまだに使ってんのこれ長いねしかもかけもせずすごいね あ, あ, あったやばい絶対これ欲しい ありましたよ。俺が今言ってた、俺野菜が描いてる、こ れ, これこれこれこれこれこれ、この皿、この皿もあったよ。ここね、全く変わってる。うわ、あったあったあったあった。ここですよ、これ。これが食事を運ぶ配膳のワゴン。そう。やっぱり僕たちは、基本お腹空いてるじゃないですか。そう。だから、早く他の部屋よりも来て、配膳する分の食料を、 自分のところに移すもしくはこれこ食べちゃうんですよお腹空いてるから、うん、うわー変わんないけどねでもこのね芝生はね昔引いてなかったんですよこれ引いてなくてでここ自転車だったんだけど、まあ、これも変わってないねここですよこここれね今木もうほぼ葉っぱないじゃないですかで昔葉っぱがあったんですよで葉っぱがあってもうほぼな見えないみたいなボール取りに行くのも結構困難だったんだけど俺はよくねその2回 一番奥の、ね、部屋に僕はあのー、暮らしてたんだけどそこから要は伝ってくるわけですよこれここからこうやって降りてえここからこうやって実際みたいなこうやってやってたんですよでそしたらあのカメラとかなかったからそう先生たちがいないとこうやってこそうそうそうそうそ う, そうって こうやって来てさささささささってやってここからここにね昔ペンチで切って開けた穴がいまだに残ってましたここからこうやって脱出をね測るわけですよこうやってこうやって<笑>バイバイ<笑>これが僕のプリズムブレイクです これが僕のプリズムブレーだから帰ってくるときとかも要はこれちゃんと上に上げとけばさほら怪我しないやんやこうこうやってやってこうやって入ってバッともうその間はもうほんと速いこうやってささにこうやって<笑><笑><笑>こういう感じ。 早いいでしょ10秒くらい、うん、これが俺の<笑>逃走ルートでした<笑>あの時の「こんなことあったよ」みたいなエピソードがなんかちょっとまああればっていうかまあめちゃめちゃあると思うんだけど、うん、<笑>ちょっとなんか<笑>、ね、ちょっと教えてください最後のとこで言うとほら、うん、高校のとこはさ、うんうんうん、足立新年行くとかなかったけどよく覚えてんね、うん、てる足立新年すごいね、うん そ, うそこだってそうやってほら、あのね、いろいろ対応はしてたからさ。そう、足立新年っていう学校があって、そこになんで行きたかったかって言ったら、女子の比率がちょっと多かったから、そこに行きたかったんだけど、俺はであって。もう一個理由があって、あの、確かね、そこって、あの、新宿とか通るからじゃなかった。そうそうそうそ う, そ う, そうあの、定期圏内でもいいところに行けるっていうのがまず一つはあって、<笑> 俺、その時、いろいろ考える、得な言葉が考えたら、あともう一つは、その、面接点とかを結構、加味しますよ、みたいな。そう。で、あと、国、数、英の、この三つしかなかった。そう理科、社会がなかったから、あ、これで行こうと思って、それで行って、でも俺、結構点数良かった、あれ。75点平均だったんだ、あれ。そう。だから、受かると思うじゃないですか。しかも、倍率も 1.2 倍とかですよ。落ちるわけないと思うじゃないですか。俺、自信があったら、語入試の方で落ちたの。 そうあの会話のなんか俺も記憶もちょっと薄れてるんだけどなんかこう言ったんだよっていうのがういやそんな言い方しちゃダメだろって俺がすごい思った記憶なんだよね俺覚えてるんです覚えてるんです自分の長所と短所を教えてくださいって言われたと思う、うんですけど長所は明るいところ元気なところです すすぐムカつくところですみたいなそうじゃあその短期なところを治すためにはどうすればいいですかって言われた時に「俺は牛乳をたくさん飲めばいいと思います」って。そうだ思い出 <笑>そうだ。<笑>だからなんだそりゃみたいな。<笑>なんちゅう答え方してんだだけど、会場は大受けだったの、マジで。ほんと、爆笑のうちで、これオーディションったら絶対受かるじゃないですか、そんなの、そんなの取ったら。<笑>なぜですかって聞かれた時に、カルシウムがたくさん入ってるからです、みたいな。私、そんなこと言った気がするんだけど、それで落ちたんだよ。足立心で 1.2 倍だったのに。<笑>で、その後5倍の受験を受けることになるっていう二次で。<笑>しかも。 新宿から始まる<笑>そう。逆方面の。<笑>逆方面、立川方面のさ、そう。定期とかもさ、まあでも定期長かったから良かったよ。吉祥寺とか降りれるからさ、立川とか。でもさ、毎日2時間超辛かったよ、あれ、本当に。<笑>俺、和歌のことで結構覚えてることがあって、和歌って、 今じゃこんないい時計つけてるけど、当時は G-SHOCK つけてたんですよ。で、あの子供たちを寝かせるために G-SHOCK の光をね、こうやって星型にしたりとか丸にしたりとかして、そうやって寝かせるのがすごい好きで、俺も小学校6年だけど、それやが楽しみで毎回。あ, あんまりやりすぎるとなんか電池が切れるの嫌だから、そう。あんまやってくるんだ<笑> そ, うそういう。あ、それは覚えてくれてたんだ。覚えてる。あ、それはもちろん俺もあのみんなでそやってたのは覚えてる、ね。ねえ。G-SHOCK、今じゃそんないい時計つけてるんですよね。やめて。<笑>本当に あとはあの俺親がさもうその時あんまり迎えに来てくれなかったりとかしたから、うん、若がそのいろんなとこ遊びに連れてってくれたりとか当時セリカっていう車乗ってたよね。うん、ねそう、うん、セリカ乗って奥さんと一緒になんか遊びに行ってでゲーセンでプリクラ撮ったりとかだ、うん、からんかそういうのはめちゃめちゃ覚えてんだよね俺。 担当みたいなのがね、うん、結構強かったんですよ、うんうん。だからそれでこう、そこのつながりでじゃあ連れて行こうとかっったんだけど、うんうんうん、今はね、そういうのはね、え変わってきてる。え、ダメな の,、うん、メ な, のあなんで変わってきてた。だからほら、誰々の担当がっていうんじゃなくて、うん、そうなるとほら、誰かいなくなっちゃったのもまた別とかって感じだから、うん、今はだからもう、みんなでみんなを見てるっていう。そういうことなんだ。ん今はちょっとね、そういうふうにね、シフトチェンジしてる。ワンカーが園長になったって聞いたときは、あ、これ良かったなって思うのがやっぱ強かったよね、ぶっちゃけ。そう。だって、 和歌はどっちも知ってるからさ、そう、ひどい時代にもいたし、でもひどい時代は和歌は下の方だったから、まだ入ってきたばっかでね、やっぱ和歌の意見ってあんまり通んないから、うん、正直さ。でもよくそこからね、園長になったよね、すごくないでもその時の反省点いうのは、だからやっぱり、うんえーっとうん、変えたくても変えられない。変えられない。うんうんまあ、変えるだけ の, この力がなかったから、そうやってこう、ほら、愚痴を言って聞いてもらうしかなかったっていうのは、はいはいはいはい、その当時の、だから、うん、俺の、 悔しいとあったんだそれをずっとこう思うのあったのそういながら、うん、やってはいたけどね恨みだったりだとかなんか恨みつらみがあってもこの施設に行きたいとかするのは多分やっぱりなんだろうねその時代を懐かしむ自分もいたりとかするのと今の自分を作ってくれてるのが、うん、まあこの施設があったっていうだから結果ね、うん、結果感謝してる部分はあるよ、うん、こうやってポジティブにさ捉えられたのはさなんか こうやって生きていく上で支えられてることを実感できてる部分があったりとか、メンタルが強くてよかったなって思う部分があったりとか、あの時ひもじくて今ご飯が食べられてることに感謝できてるとかって、だから要は、あの時足りなかったものをこうやって補わせてもらってる部分があるから感謝できたわけじゃんか。でも、そのままだったらずっと感謝できないよね。やっぱりずっと変わんねえじゃねえかみたいな。だから施設のさ、やっぱせいにすることもあるだろうし、ね、先生のせいにね、して生きるのがやっぱ楽だからさ、 多分、だからこれ見てる子たちもさ、絶対そういう風に思うことって多分たくさんあると思うんだよね。俺だってずっと思ってたよ、本当に。ヒーローやってくらいからようやくさ、自分が必要とされてるんだとかさ、それまではさ、だ今だから言うけどさ、俺多分、俺がヒーローやるって言ってた時に多分びっくりしたと思うの、絶対。それはびっくりしただよね。だって、多分ね、まあ言わないだろうけど、あんな問題児か多分思ったはず。どっちかって言ったら、お前、<笑>悪だろ、的な感じだったと思う。え、でもぶっちゃけそうじゃない<笑> できんのみたいな。あ<笑>った<笑>だよねようよ<笑>、うん。要はその養護施設をね。 そのまあ、あの時代からさ今の時代も見てるわけじゃん、うん、俺たちの時代からで正直俺たちの時代ひどかったですよそのひどかった時代が今ちょっとずつ良くなってきてると思うんだけど、うん、若がさその園長になってさその心がけてることというかさ、うん、季節に対してさどういうふうにその向き合っていこうみたいなさなんかそういう取り組みとかって何かある今子どもの最善の利益っていうのは、うん、ワードはもうしっかり出てるんだよね、うん、業界の中で、うん、か子どもの最善の利益を得るために職員は、うん、組織はどんなことをしたらいいか、うん、これも考え ばならん子どもの最善の利益、うん、マジで、うん、俺たちなんてそれを奪われてたからなきゃ<笑>先生にもうその利益すらも奪われてた<笑>なんかもう本当に昔のさ年貢みたいなもんよ、うん、年貢そうマジでそんなの今時代変わったらだいぶね、うん、子どもに対しては今まではね、うん、本当にこうルールで縛ってこんなに嫌な思い出があったんだなて、うんてねあなたもずっと言ってるけど真摯に反省として受け止めてるね いやそういうふうに思いをこう<笑>ちゃんと聞いていくんだ<笑>聞いていくんだっていう施設の流れにはなってきているそこはあの西洋学園としてはそうしていきたいと思ってるしやってはいるんですただ今度今度は施設全体まあ東京都の児童養護施設なんかでいうとそういうふうに考えていこうと思ってる施設も、うんうんうん、やっぱり旧態以前あ な, るほど、ね、あ, あ, あ, あなた の, その言ってたような、うん、あれから変わってない施設でもあるのはやっぱり事実な うんうんうん、でそこで私も思うのはだから子供も施設選べないし、あの別に政府学に来たくて来たわけじゃないです、うん、本当だよだから、そこでここではそういう整、ね、備、うん、とかそういうところではこうちゃんと保障されてるけど、うん、かたや一方では全然また違うような対応をされてる、うん。ってなったらそれは大問題だし、やっぱ職員の権利侵害と か, とかってやっぱそうなるほどね、うん、そっちかそう。そういうところも変えていかないとね。 ここの子だけ避ければいいとかっていうことではないのでそういうところはあなるほど、うん。施設を出たからそれで終わりということではなくて、はい、アフターケア制度って施設を出た後もどう関わっていくか、はい、そういう制度もいろいろ整備はされてきてる。 出てからもずっと付き合いは少なくとも続いていくんだと、うん、何かあったらちゃんと適切に人に頼ってください、うん、それができる人が自立なんですっていう言い方はあの必ずしているので、まあ、僕がいたその時代の施設とそのまあ今の、ね、施設が多分ちょっとずつ変わってきてたりだとか、まあ、まだね全部が全部っていうふうにはなかなか難しいかもしれないけど、まあ、子供たちがより良い方向に、まあ、いい未来というか、まあ、その幸せな、ね、未来をつかめるようになっていったらいいなっていうふうに思いましたということで和歌今日はありがとうございました、はい ど う, ぞどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。